えー、それでは有理数の連分数展開に引き続きまして今度はあの無理実数の無理数 の, あの連分数近似を考えることにしましょう。でここではその、まあ、実数 α、えーとまあ、無理数ですけれどもこ の, の連分数近似を扱うことにします。でえっと先ほどのその連分数展開有理数の連分数展開の際にはあの、まあ、与えられた数が有理数でしたから その展開をする際に、えっとまあ、分子を分母で割ってですねでそのまあ小と余りを使ってどんどんその分母を展開していったわけですけれども、まあ、あの無理数の場合ですとこのようなことができませんのでその代わりに今ここではその、まあ、α1 ですねこれを与えられた α と置きますけれどもそのこの Qi ですねこの Qi というのは先ほど の, その有理数の連分数展開ではそのまあ 分子を分母で割った商を通したんですが、えっと無理数の連分数近似の場合にはこれはそのアルファイの整数部分と と, というふうに取ることにします。でこの記号はですね、えっ、ー、とあのフロア関数で、えー、とこれまでも何回か出てきていますので、っとま あ, あの忘れた人は確認していただきたいのですが、ま あ, あのこれはあのアルファイをま超えないですね最大のあの整数を取ったものです。 でえー、とこれに対してその、まあ、この Qi を取ってですね、それからあの α の i プラス1というのは、えー、とこの、えー、と αi からその整数部分を取った部分ですね、この小数部分の逆数という形でこう定めていきます。でまあ、この計算を、まあ、i が1、2、3というふうに、えー、i を増やしていって、えー、そあの先ほどの 有理数あ の, ユーリの連分数展開と同じようにですねそれではと例題としましてテキストの例の 4.92 に従って計算を進めていきましょう。でここではその無理数の連分数近似の例としてこのルート3をですね連分数近似を計算していきます。 でえっと、最初のステップでは、えっと、今あの吹き出しが出ましたようにまずルート3は皆さんご 承, ご承知の通おり、まあ、整数部分は1ですので整数部分は1とそれから、えっと、小数部分はその、まあ、厳密に書こうと思うとルー、ま、ト、あ、3-1 と書くしかないですから、まあ、このような形で表記します。 で次のステップではそのルート3の小数部分ですねこのルート3マイナス1の部分の分子を1にした形で表します。これはまあ単純にそのこのルート3マイナス1の逆数があの分母に来るような分数の形でえと表すことにします。で次のステップでは今。 あの分数の形で表しましたところのこの分母ですね、えっと、今あの丸赤丸で囲った分母をあの有理化します。で以後はこのルート 3-1 分の1 の, あの計算を行うわけですけれどもえこの2行目の式にありますようにあの分母を有理化しましてこれを、えっと、2分のルート 3+1 という形で表します。 でえっと、今のステップで計算しました2分のルート3プラス1は、えっと、あのこれは1より大きい数ですので今度はそのこの数をですねその整数部分と小数部分に分離します。で、えっと、まあ2分のルート3プラス1ですので、えっと、これあの整数部分を調べればこれは1ということになりましてそれから小数部分は あのまあ厳密に表そうとするとまあ2分のルート3プラス1マイナス1という形で表すしかないのでまあこのような形で表します。そしてこれをまああの少し整理していきますとまあこういう形で有理数の形で整理してと結果としてとこの1プラス2分のルート3マイナス1という形で表されます。 で今求めましたこの2分のルート3マイナス1をですね今度は先ほどのこの上のステップでやりましたようにこの分母を1にして表します。そうしますと今度はこのルート3マイナス1分の2という分母が表せますので次のステップではこのルート3マイナス1分の2をさらに連分数で 近似していきますで、えー、と今あの取り出しましたルート3マイナス1分の2ですけれどもまずあの分母を有理化しましてでそうします と,、うん、とこちらにありますように、えー、と2分の 2× ルート 3+1 ということになります。で、えー、このこれではそのまあ約分をしましてでえっ、ー、と まあ三プラスルート三プラス一という形でこう表すことができます。で、えっ、ー、とこのルート三プラス一をですね、今度はその整数部分と小数部分に分離します。で、ルート三プラス一というのはまああの二と三の間に存在する実数ですから、そうするとえっ、ー、と整数部分は二ということになりまして、で、えっ、ー、とまあ小数部分は まあ、ルート3プラス1マイナス2なんですけれどもまあこれをあの、ま、数をまとめてですね、えー、とルート3マイナス1という形でこの小数部分を表します。で、えー、と次のステップではその小数部分に持ってきましたこのルート3マイナス1をの分子を1にします。えー、とこれは先ほども から何回かやってる計算と同じようにその逆数を分母に持つようなあの分数の形でえ構成することになります。で、えー、と小数部分をの分子を1にしたときに分母に現れてきた分数がですね今あの √3 -1 分の1だったのですがえと実はこれは先ほど1回計算で現れたものです。 これはの最初にこのルート3の小数部分を取り出してでその分子を1にした際に分母に現れたその分数の形です。ですのでまあここにですね同じ形が現れたということはそのこれ以降のその連分数近似の計算を行うと今までの計算のステップが循環すると。すなわちこの ルートさんの連分数近似にですね、この循環節が現れたということになります。で今のような形でこのルートさんのえっと連分数近似をですね展開して求めていきますと、まあこのルートさんがですね、えっとまあ九一から順にその数を並べていくと一一二一二一二一二というふうに続いていきまして、えこの第二項の一と第三項の 2がですね、えっとずっとあの続いていくことになります。で、えっとそこで、えっとここのあの連分数近似展開もしくは連分数近似におけるあの循環節をですね、あのこちらのあの式のように書きまして、で、その循環節の部分にはこの式にありますように、えっとまあ循環節の部分にあの上にこう棒線を引くという形で、えっとあ あの連分数の循環節を表しますですので、まあ、今回はルート3を連分数近似しましたところ、えー、とそのケース禁止連分数近似の係数はあの、まあ、最初が一1とで次第2番目の要素1と第3番目の要素2が、まあ、循環して現れるような連分数で近似できるということが分かりました。でここで、えー、と無理数の連分数近似について補足しておきますと。 この実数と無理数 α を循環連分数で表せるための必要十分条件としましては、この α が、えー、と m と n と q を整数としたときに、えー、と α が q 分の m プラスマイナスルート n で表せるということがあの知られています。でこのような無理数は二次無理数と呼ばれておりまして、えー、とまあ整形数二次方程式のまあ根であることが、えー、知られています。 それではの今回はあの拡張ユークリット誤助法のまあ性質の続きということでまたあの新しい性質についてえ紹介しました。それからえ拡張ユークリット誤助法のまあ応用としまして一、えっと、つは有理数の連分数展開の計算とそれからえっと無理数の連分数近似 の, あの計算法を紹介しました。 最後に、えー、と次回の予告です、えー、と次回の授業では、えー、と拡張ユークリッドご情報の応用として、えー、と中国常用参法について、えー、議論しますでテキストでは第 4.8 節にありますので、まあ、必要な人は予習をしておいてください、えー、それではあの今回の計算基数学1の授業は、えー、この辺でおしまいにしたいと思いますお疲れ様でした